こんにちは今一点です精一杯踊らさせていただきますお手拍子のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしますそうすみは光のもとに開き 天の穴日頃。 損に案内人は白金に光り輝く ひと筋のひと手